先日別に共産党を支持してるわけじゃないよっていう話をしたらいや経済じゃなくてイデオロギーの面例えば天皇制支持なのかみたいな質問をいただいたんですけども結論からすると天皇はよくブラック問題に絡めてね貴族あれば先族ありみたいな話があって。 天皇があるから部落差別があるんだっていう言われ方がされてきたんだけどもでも実際ね歴史的にじゃあ天皇があるから部落が生まれたっていうような証拠もないしねあの賢明な視聴者の方ならわかる通りじゃあ仮に天皇を亡くしましたそしたらね解放同盟とかあの界隈の人はこういう風に決まってます天皇亡くなったんだけど未だ国民の間に根強い部落差別がある事業が必要だ啓発が必要だってい う, ふうに決まってるじゃないですかだからね あの部落問題と天皇っていうのはまあ元々何の関係もないわけですそれでそもそも天皇制という言葉が正確じゃないですね制度としては立憲君主制です身分としては皇族皇室ですねで天皇制をやめるっていうのはそれはつまり日本は立憲君主制やめますかっていう話になるわけですあんまし学校ではね教えてるのかねこういうこと日本の事実上の原始は天皇ですで対外的には完全に天皇ですね でそしたらねじゃあそれやめるっていうんだったらじゃあ次元首は誰ににすするんだっていう話になりますよねじゃあ内閣総理大臣を元首にするのかっていうことになると多分まあ日本の状況だとコロコロロ国家元首は変わわるるっていうことになるわけですそれはまずいなっていうことになるんならじゃあほ他のヨーロッパのいろんな国がやってるみたいに大統領をねベッド立ててねで大統領は特に実権を持たないんだけどもそれを国家元首とするっていう方法もあるけどもそれやるんだったら 別に天皇でいいじゃないかっていうことになってしまうわけです。それで、まあ、国ぐるみでね、ある意味天皇を崇拝して、なんか。 宗教のみたいじゃないいかみたいな言われ方もするんだけどもでもねそれはそもそもね国家っていうものが宗教みたいなもんですから国って存在してないわけです実在してないんだけども皆さんの心の中に存在してて皆さんがあると思ってるから国っていうのは存在するわけです。だからそれは別に日本に限らなくてそもそも国っていうのがあの宗教みたいなものなんですよ。で実をを持たないいい国家原始はててねそれをまあ日本のトップだってい う, ふうに崇めて ってるっていうのは不思議なことに思うかもしれないけども、まあ、結局国っていうのが宗教みたいなものであって国家元首っていうのはまあ教祖様みたいな。 ものなんですよ事実としてねそれは日本に限らないですだからその実権を持たない国家元首があるっていうのはすごく奇妙なことなんだけどもそのことがとても大事なんですねまあ国家っていうのは本質的に宗教みたいなものだからでまぁ、あ、日本の場合はあの第二次世界大戦で負けた後に朝鮮半島みたいに分裂しなかったのはやっぱ世襲制の国家元首がいたからっていうのがあって、まあ、これをなくすとさすがに日本 収集がつかなくなるんじゃないかっていうことで、アメリカがちょっと恐れて、やっぱ政治的に天皇を訴追しなかったっていうのがあるんですね。だから結果的に 世, 世襲制の元首があるから、日本は分裂せずに住んでると。だから、それをなくしちゃうと、まあ、まず間違いないのは今までね、皇室なんかが積み上げてきた外交の結果とか、そういうの全部なくなっちゃうので。それをゼロから作らないといけないし、で、本当にずっとそれで日本がまとまっていくのかっていうのもね、保証がないわけです。やっぱリスクがありますね。 でそうするとやっぱり政情が不安定になってねそれはやっぱ経済的にも良くないことですよね。日本の信頼っていうものを壊してしまう可能性がある。ということです、えー、天皇制、まあ、つまり立憲君主制を今やめるっていうのは相当リスクが高いので、まあ、私は残しておいた方がいいと思います。ということであの天皇制についてのお話でした。